ク、ね、レッシングスピリットスーーロレッイレイはそれマイチニューイヤーズブライト見切れるかいゼイランは勝チしないとセイこれでフッあたしの出番だね世界を変われ暗い<笑>力を合わせてのびてらっしゃいマイチニューイヤーズブライト 私の新たな力オーララサンクチュアリー見切れるかいセイラン・ワカッシレイト守りを固める見切れるかいセイラン・ワカッシレイトハイトさん春よ毎チレニューイヤーズ・ブライトでトレンチング植物と力を合わせてデノベ・ゼラスト 見切れるかい？ラランクカリチルーライト、ね、私の新たな力オランチューラアリマイチルューイヤーズライチルニューイヤーズライトアタシイチルイチルニューイヤーズライト これで私の新たな力オーロラサンクチュアリー守りや守りの支援にる毎日ニューイヤーズブライト見切れるかい